今年4月27日は、政治ゾーンへの菊池風魔28が2008年4月27日にジャニーズ事務所に入所してから15周年の記念日。多くのファンが菊池を祝福する一方で、同日に発売した週刊文春文芸春秋の記事をめぐって波紋が広がっている。 現在のジャニーズ事務所はイギリス公共放送の BBC や週刊文春、文芸春秋が報じてきた創業者のジャニー北川氏、去年87の性課題問題についての対応に追われている状況にあります。 4月21日配信の朝日新聞デジタルでは事務所が社員や所属タレントを対象に聞き取り調査を行ったこと事務所が社員や所属タレント向けの相談窓口を設けヒアリング及び面談を実施してきたことなどを報じていましたが問題はこの相談窓口ですよね女性編集者 本来、こうした不祥事が起きた際は、中立な人物、第三者機関などを入れて面談が行われるのが常だろう。ところが、4月27日発売の、週刊文春によると、相談窓口を担当したのは、元 V6 の井ノ原義彦、46、時代の国分大地、48、戸松岡正宏、46、関ジャニエートの村上慎吾。 41、へい、せい、ジャンプの山田良介、29、そして菊池の6名だったというのだ。なお、ふみはる、では、性加害問題に詳しい弁護士がこの対応について、公正性、秘密保護の観点から第三者機関がまず設置されるべき、と、ジャニーズ事務所の対応に否定的なコメントをしている。 彼ら6人の共通点は事務所の現社長である藤島ジュリー稽古氏の長愛を受けされているジュリー派であることです。このメンツで菊池さんは最年少ですが、2006年以来、実に17年ぶりにジャニーズ成人式を今年1月10日に開催すべく動いたり、今、事務所内で急速に存在感を発揮しつつある、将来の幹部候補と言われています。 事務所の対応が良くないとされ、さらにその窓口になった面々が社長派のタレントばかり。それだけで疑問や批判の声は上がってしまいますが、その中でも菊池さんは、今年に入ってから k n g ドブ s のファン、ティアラから反感を買って炎上したこと、過去のジャニーズ JR に対する発言から、6人の中でも輪をかけて批判の声が相次いでいるんです。全道 近く、心ないなぁ。金プリファンが怒り、金プリは5月22日で平野市要26、岸優太27、神宮寺優太25の3人が脱退し、事務所からも退場する、岸の宮城退場。その理由の一つとして、ジャニー氏と誓った海外進出がいつまでも実現できず、目標を失ってしまったから、というのがあった。 あまりにもセンセーショナルな脱退騒動だったので、当時内実は置かれる形で金プリファンの間ではジュリー氏が金プリの意見をちゃんと組まなかったせいだ。という論調で事務所を批判する声が相次いでいた。その飛び火がジュリー派の菊池さんにも向かってしまったのが、まず一つ目です。前での女性編集者。菊池は嵐の二宮和也。 39、ガザ町の YouTube チャンネル、ジャニのチャンネルに出演しているが、4月5日にアップされた、新生活、入学、進学、新社会人の皆様おめでとうの日、と題された動画で、アーティストが世界を目指す、という場合にアメリカを前提としていることに疑問を呈する場面があった。 世界世界と言うけどお前らの言う世界って結局アメリカじゃねえかって思うんですよ。どのアーティストも、どのバンドもアジアにリーチしたいじゃないですか。中国版ツイッターのいボ方をやりたい。と、菊池はアジアに目を向けるべきと動画内で述べていたのだが、これが脱退を約1ヶ月後に控えていた金プリファンの心をかき乱してしまったのだ。 どうしたって金プリを想像してしまう発言。心ないな。そう思うなら、もっと早くそう言ってあげてくれよ。連想させるようなこと YouTube にあげてくれんな。悲しいけど、寂しいけど、応援しようって気持ちシフトチェンジしてんねん。残り約1ヶ月。楽しく見守りたいねん。といった批判の声が出てしまったのだ。 四角 JR をいじりまくった件が再炎上、前での女性編集者は続ける。また今回の性加害騒動に関するヒアリング調査にそもそも菊池さんがふさわしくないという批判意見もあります。それというのも、2021年3月から7月にセクゾは全国ツアー、政治ゾーンアナバーサリープル 2021SZ ジュースを行っていたんですが、 菊池さんはツアー最終日の7月11日に行われた球場公演に参加していたジャニーズ JR うちの4人組ユニット JRSP2022 年スペシャル2回目に対して旅を越えたいじりをしていたことがあったんです。ツアーに参加した観客たちによると 菊池は JRSP のメンバーたちに、かっこよくなったね、などと声をかけ、同定卒業したと一人ずつ質問していたとのこと。しかも、当時、ふみはるオンラインで、乃木坂46の神奈川社や21との熱愛がスクープされたばかりの林蓮すと22に対してだけ確認しないという、ギリギリアウトないじりをしていたとのことだ。 こうした経緯があったため、今回の菊池の相談窓口起用について、風魔くんに何を相談するのセクハラいじめの材料にされるだけじゃんさすがこの事務所だわ失望する。菊池風魔のターン振ります。今までの自分の数々の発言忘れた相談担当に任命された時、何にも思わなかったジュリーに気に入られるためになかったことにする もっと男気のある人だと思ってた。さようなら、菊池風魔窓口担当に任命されたり、金プリに毒づき始めたり、最近急に仕事増えたり、ジュリー側になるために必死やなといった、ファンの怒りの声が相次いでしまっている。 加えて4月18日から桜井ゆきさん36主演のホスト相続しちゃいましたが放送中の関テレフジテレビ系火曜23時の連ドラ枠ヒドラ星11、27月クールでは菊池さん主演連ドラが控えているという話もあります。吉井祐氏による漫画、青島くんハイジワル、体者が原作の菊池さん主演ドラマをやる、と噂されているんですが、 これにも、やはりジュリー派のど真ん中で、長愛を受けているからだろうと考える人は出てくるでしょうね。JR のいじりはやり過ぎな部分があったかもしれませんが、結局アメリカ発言は、さすがに金プリを想定していったものではないでしょうし、菊池さんも今、このタイミングで叩かれるとは思わなかったでしょうね。全能。 入所15周年記念日に思わぬドューイングが上がってしまっているという菊池。ここからどう動く近く、ぽわぽわしてて可愛い菊池風磨、激レア歯磨きトークに、小学生男子かよ、の声。メンバーの佐藤勝利氏がカメラマン。仲良くトークをしている。ラマン。